ルーザーという曲をこのちっちゃいウクレレでガズレレ流簡単バージョンでやってみようと思いますこれはですねもう言葉の応酬でめちゃくちゃ早口言葉みたいな歌なんですけどかっこいい曲なんですけどちょっと難易度高いです今回はですねガズレレは超簡単ウクレレレッスン動画を上げてるんですけどちょっとだけネキストレベルにどこがネキストレベルかというとですねだいたいあのー キーがね、変わるっていう曲の展開って世の中にいっぱいあるんですけど、ガズレレではウクレレで簡単にするためにそのキーを上げずに、えっとやってたんですけど、今回この曲だけは、ちょっとキーを上げて普段見慣れないコードも出てきます。で、このコードが出てきますが、これ後でちゃんと解説するんで、まあ、あの、解説を見てもらうとわかるんだけど、簡単コードです。ただ見慣れないってだけですかね。これを使ってやってみましょう。いつものように2バージョン。最初のバージョンは初心者の方でもなるべく簡単にできるようにしたガズレレ流初心者簡単バージョン。 やりまして、後半はビシビシかっこいい16ビートキレッキレの米津玄師さんのルーザーやってみようと思います。はい。大好きな曲、憧れの曲、ああ、もう本当にこの曲歌ってみたいっていう時ね、カラオケもいいですけれども、伴奏も自分でして歌う弾き語りがおすすめです。すっごい楽しいです。で、ピアノとかギターとかいろんな楽器があるんですけど、その中でも皆さん、ご注目、これ。 一番簡単です、ウクレレが。一番簡単。だけど、奥も深いんでね、奥深いですよ。だから、じっくりとめ、と取り組めるんですけど、最初の出だしとしてはもうこれ最高ですから、ぜひ皆さん気軽に始めてください。はい。この曲はちょっと難しいかもだけど、ちょっとね、あの、コツをマスターしたらできますからね。今ご覧になってるバズレレ YouTube チャンネルを見ているだけで、どんどんどんどん弾けるようになって楽しくなります。はい。で、YouTube。バズレレ YouTube チャンネルだったらな、あれですよ。YouTube ですからね。いつでもどこでもスマホでも見れるし、 ちょっと選択の合間とか、ちょっとなんかね、お仕事のちょっとした間とか、そういうとこでもこうスマホ見ながらちょいちょいできますから。それで、ぜひやってください。しかも無料。これはやらない手はないですよ。はい。で、もうちょっとしたらこの辺にね、リンクを貼りますが、えー、そのリンク先の初心者レッスンをここというところに行っていただいて、1から数字の通りにこう、動画を再生してウクレレを触ってるだけで、あれは私今できてるってなりますから。ぜひ行ってらっしい。ここで、初心者レッスンここ行ってらっしゃい。クレック、カ はい、いってらっしゃい。そこには私が取りためた、すでに六百五十曲以上のウクレレ簡単レッスン動画がアップロードされています。最新 j ポップから洋楽、夏メロ、アニメソング、演歌からハワイアン、ありとあらゆるジャンルを網羅しております。あの、さっきのここ、ここっていうところ、リンク先の下の方に行くと、えー、いろんな曲のリストになってますね。ぜひご覧になってください。さあ、行きますか。早速、ルーザー。まずはシンプル簡単バージョンからやってみます。へ、あの、見たことないコードが出てくるけど、慌てないでください。後でちゃんと解説しますからね。じゃあ、やってみます。 1, 2, 3, <音楽>いつもの通りの通り通り スーパーパサガおなかすかして笑ってい I'm a loser どうせだったら飛ぼだっていいなもう一回もう一回どうせ僕らの声 I'm a loser ずっと前から聞こえてたいつかポケットに隠した声がパパパパパ パ, パ愛されたいならそう言おうぜパパパパ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 いつかポケットに隠した声がせーのはいルーザーシンプル簡単バージョンやってみましたけど乱れないコード出てきましたね 安心してください。簡単です。解説しますね。で、今のね、動画、テロップと一緒に演奏してもらうのもいいんですけど、まあね、こうやってノートに書くのおすすめですね。その時の参考になるように私のノートを見せようと思うんですけど、今回言葉の量がめちゃくちゃ多いから、いっぱい書いてありますが、な見てください。これイントロからこう始まりまして、ここイントロね。見えるかなはいはい、イントロからこうなちょっと細かいよね。はい。まあまあ、あのー、 これはですね、あのこの字がちっちゃいから、テロップと一緒に参考になるといいと思うんですけど、一応書いておきますんで、最初のはコードシンプルはすごいシンプルですね。はい。いいですかこれでまあ一時停止してちょっと地道に書いてってください。はいはいはい。あ、このな見えるかなはい。で、えっ、ー、と、ここら辺ね、書いてある。ダッターとか書いてある。これは後で解説しますけど、まあ、決めですね、ここは。はい。で、こっからですよ。 見慣れないいいコードがいっぱい出てくる。ここサビですね。ここサビって書いてあるんだけれども。ここサビなんです。この二行がね。これ例えば、まあ、ここ F シャープマイナーとか D とか書いてあります。これ後で解説します。で、ここであの、繰り返すあの、バーッパーパーパーパーパひたすら繰り返す感じのところが入ってきて、ここやってサビやって、 えー、終わったよっていうのがガズレレレの今のアレンジだったんですけど、まあだからつまりこのサビからね、見慣れないコードの連発なんですよ。なのでその辺を解説しようと思います。まず出てくるコードの解説。前半は、このいつもの基本コード。AmCF、DmG7、E7、e ブン。このあたりまでは、 よく出てくる、ガズレレではよく出てくる、これですね。ガズレレ必須コードと呼ばれている、この必須って書いてある。これはですね、まず一回整理しましょう。ガズレレ必須コードというのは、今ご覧になっているガズレレ YouTube で一緒にいろんな曲を弾くときに、超基本となる8個のコード。 この8個のコードをまず最優先で覚えてください。コードって星の数ほどあるんですよ。全部覚えるなんてことはとてもじゃないことはできないんですけれども、まず足がかりとして、一番よく使うこの8個のコード。これを以前私がめちゃくちゃわかりやすく解説している動画をここに貼っておきます。ここに行くと、いろんなことがわかりますんで、楽しくコードを覚えてください。8個ね。そのうちの、だから今日は1、2、3、4、5、6、7個がまあ出てくるということかな。はいはい。ここまでがそのコードですね。で、問題はここからですね。 シャーープマイナーと、D、と、A、この3つ、まあ、もう一個詳しくはね E7 もここに混ざってくるのここは入門コードにないうか今日はこの3つを勉強しますまず f ープマイナー。見慣れないねどうやって覚えるかこれはね考え方次第です簡単です皆さんご存知の G7 ってコードあるでしょ G7 ブンつったらこことここを押さえるこういうふうに3つ押さえる G7 これ g 7 g ンの形のまま1段全部を上に持ってくるだけです分かる ?G7 ってコードでしょ えっ、えー、とー F シャープマイナーっていうのはこのまま一段上に持っていくだけそうすると押さえましたねこことこことここになります簡単でしょ簡単ねこれこの考え方いいですかその次にね順番があって、えー、今やったのはこれですねだから F シャープマイナーと g ン比べてみたらわかるけどただ段違いなんですよねで次にね A を覚えます A これね面白いですよ F シャープマイナー押さえてる状態にしておきましょう今こうですねこういうふうに押さえるわけだからこういうふうに押さえてるでしょこれが F シャープマイナー A は薬指を外すだけです。要は、こことここを押さえるだけ。だから簡単なんですよ、結構。はい。そして、その後 D というコード。これですね。映るかなうん。はい。この D というコードはなかなか出てこないんですけど、この順番でいくと結構わかりやすいです。いいですか今、F シャープマイナーはこことこことここの高風だったでしょ。この、ここを押さえる。こことこことここ。 この三つを押さえるわけ。だから、こうですね。だから、これが D ですよ。この三つ。こうやって押さえる、私は。こうやって押さえてもいいです人差し指で。ただし、一弦浮かすとかないと、ここが、プチって一弦がなっちゃうと、まあ、いただけないんで、すごくここ、揃える人だけがこれできます。はい。これでもいいですよ、もちろん。ただし、一弦が、スカッとなっちゃうと、ちょっと、あの、格好悪いかなって感じなんです、まあ、これから習う人ね、私もこれを使うようにしてますんで、まあ、これでも、ちょっと狭いけどね、なんとか押さえる。つまり、F シャープマイナー、A、 D、こんな関係性です。これがサビで出てくるんで I'm a loserD に行って E7 に行って A でしょその次1個足して A の次は F シャープマイだから足すだけだからねもう1回もう1回届けボ E7 行って A 行って1個足して F シャープマイこの辺のラウンドを覚えておいてください そうすると、結構気が楽でしょ見たことないけれども、このコ、えード、新しいコード、F シャープマイナーと D と A。この3つをコントロールすると、この曲できるようになります。なんですが、えっ、ー、とね、1個裏技を紹介します。今やったね、これ見てください。サビのコードとか、あの途中で、F シャープマイナー D、E7A だったり、ここで転調してるんですけど、もしこれをガズレレに転調しないとしたら、こういう風に置き換えてください。そうすると、 簡単バージョンのままできるんですよ。なんでお時間ある方は難しいと思ったら、この今習ったこれ難しいと思ったら、これに全部書き直してもらうとキーを上がらずにできます。ちょっとやってみようか。じゃあ、えっ、ー、と、その前からね、いきます。<音楽> あのこんな風になります簡単バージョンになるとなんでこれをやりたい方は今の原理に基づいてさっきのやつを自分で書き出すと簡単バージョンになるんで逃げ道は一応用意しました逃げ道って言っちゃいけないんですけどまあ、こういう風にまずは曲の全体像つかむのもおすすめですということでじゃあここからかっこいいバージョンの解説入ってきますかっこいいバージョン これはですね、かなり難しいです。まずですね、基本のビート、16ビートのチャです。なんですけど、カッティング入りで、こんな感じでやります。いいですかまず16ビートのチャをやっとこうか。Am を押さえて。 まず基本、こここにリンク貼っておきます。このリンク先はウクレレできるリズムのいろいろというガズレレのホームページの1枚でそこはですねそこから16ビートのチャという動画を見て練習してほしいんですけど16ビートのチャができるようになるにはまず8ビートをマスターその次8ビートのチャをマスターして16ビートに行ってっていう流れがありますんでえっ、ー、とだんだんだんだんマスターしていってくださいねこれ最高難度の技ですかっこいいバージョンは かなり難 し, いですしかもそこにカッティングという技が入りますカッティングカッティングとか16ビートじゃそこにさっきのリングとこレッスン動画上がってますんでちょっと勉強してくださいで今回弾きたいのはこんな感じですいもりのりりこんな日に早くもいンです。ダンンパンツパンンパンツパンツパンツ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 最初の2つの丸は伸ばしてるってことですダーツツツツツツツツツツツツツツツツこれ十六ビデチャでやるダーツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツッツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツ まあ思い出してゆっくりやってくださいまずはゆっくりやてくいまあこれでもこのなんかあら あ, あ ら, あら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 これはちょっとこうダッツダッツダッツダッツ頭打ちのあのエレクトラックドラムミュージックみたいな感じの雰囲気が出せるようにちょっとあの16ビートでもいろんなパターンでやってますよでですね今回はものすごい面白いことがあってここねサビに行く前にちょっと見てくださいここ E7 でここですねここからサビなんですけどここのダッダッダッダッパーンって書いてあるんですけどここ E7 でダッダッ だパーンなんですよ、決め、ちょっとやってみようか、えー、その前ね、10時半すぎてできた、赤のスポーツだが、おなかすかして笑ってる、ダッタッタッタパンなんですけど、ダッタッタッパン、このパンがあの米津玄師さんのルーザーを聞くと、ハーモニクスがポンってエレキギターで入ってるんですよ、それをやります、グってやる、見てください、この十二フレット、これ十二フレットの上で指を触る、この音です。 これハンモニックス、これ触るだけですよ。押さえちゃダメよ。この音出る出ますから、皆さんの送れ レ, レでも。これ十二フレットっていうのはどうやって数えるかっていうと、ここポジションマーク五七十があるから、ここ、あと2個、このウれるとこの一番最後のフレットの、しかも真上ね、ここの真上をタッチですよ。押しちゃダメよ。で、弾くの思いっきり。はい。これでパンを吹き上げちょっとやってみようかな。えー。 どうこれこの十二フレットのハーモニクスこれやろうよこれこうですよタッチして離すこれポーンってこれが入るのがかっこいいかなとああこんなしびれた技使っていいのかな本当。ハーモニクスハーモニクス出していこうはい小技も入れながらあとはもう駆け抜ける十六ビート これは結構、えー、難易度高いですけれども米津玄師さんの「ルーザー」かっこいいバージョンやってみるワン・ツー・スー・フー・ もう一回もう一回サポーっーの声 I'm a う o s e ずっと前から聞こえてたいつかポケットに抱きした声がパッパパパパッ パ, ッパッ愛されたいならそう言おうぜパッパッパッパッパ思ってるだけじゃ伝わらないねパッパパパパ永遠の宿舎もそっと向いてパッパパッパッパ天国は遠く向こうの方へパッパパパッパッ よがってるまでひっくり返ってこうぜこうやってんなら声出してこうぜ I'm a loser どうせだったらこうだっていい もうすす。ごいいテンンションになっちゃいます息する暇ないですね、もう 言, 葉がもう言葉が詰まりまくってです、ね、ちょっともう酸欠になりそうで、頭がなんかちょっと酸素足りない状態になっちゃいましあはまりますね、このリズムは。これ、結構難易度高いですから、まあ、言っておきますこれできないからってもう落ち込まないでくださいね、これで。 難しいっていうか、まあ私の場合はそれが楽しいっていうかなんかなんですけれども、まあそうゾーンに入っちゃうようなタイプの曲でございましてですね。まあいずれ皆さんもこの16ビートでね、こういうコントロールができるようになるといいと思うんですけど、なんとなくね、もう本当畳みかけるような、もうずっと畳みかけてるっていう、なんかもうすごい勢いのある。原曲もそうですけど、初めて聴いた時もね、やっぱそのエネルギーをすいう感じたんで、やっぱこの自分でやる時もその、なんとうの勢いをうまく表現できればいいと思いますけれどもね。まあ、ヨネズケンシさん、いろんな曲もガズレレで、いろんな曲もすでに練習動画、レッスン動画、 あげてますんで、他の曲も挑戦してみてくださいね。はあ、素晴らしかったです。はい。ありがとうございました。はい。ガズレレのこと、いろんなイベントとかね、本も出してます。そういう情報を今からちょっとアナウンスしますんで、ぜひご覧ください。どうぞありがとうございます。はい。はい。ガズレレホームページご覧になってください。ホームページを見るといろんなこと載ってますからね、ここにリンク貼っていきます。よろしくお願いします。そういうわけでですね、えー、ガズレレイベントの方もどんどん進んでいくわけですけれども、次回は、広島、福岡、 両方とも初登場です。待ってますよお願いしますで、まあもちろんあの、こちらの CD、これね、レッツゴー最高、ガズの CD の曲も、えー、その中から何曲かやろうということで、えー、練習しといてもらいたいということで、えっ、ー、とですね、CD のこと、全部まとめてここに書いておきます。イベントの情報のとこも、そこに入れとくんで、ぜ、え、ひ、ー、見ておいてくださいますはい、CD、レッツゴー最高。これはね、ガゼレレかまつまったら、もう、 6歳と80歳も一緒の曲を弾こうってそういう思いがありましてですね。まあぜひ、あのみさん、手に取っていただいて、もう YouTube で全部フル公開してますんで、ぜひお願いいたします。そんなわけで、まあ、イベントもどんどん続きますが、ガズレレ歌本5も出るんだ、おいガズレレ歌本5。えっ、ー、と、1月23日発売ですから、まあ今日22日になんで明日ですね。まあまあ、もう本当盛りだくさんのことガズレレでどんどん始まっています。で とりあえず今年一番の目玉は2019年9月1日日比谷の夜音でガズレレ皆さんスケジュール帳スマホのカレンダーに予定今すぐ入れておいてくださいね皆さんステージに上がって歌いましょうその辺のご案内も近々始まりますのでお願いいたしますそれでは音楽で楽しい人生を弾ける人はどんどん教えてあげてくださいねさあ楽しんでいきましょうガズレレでしたさようならばいっぱい。